キングプリンスへの平野仕様が、バラエティ番組での天然発言がきっかけで韓国のネットユーザーたちから批判を浴び、炎上する事態となっている。騒動の発端となったのは、18日に放送されたグループの冠バラエティ、キングプリンスル。キンプル、日本テレビ系。 番組では、平野が韓国ソウルを散策する様子が VTR で流れ、スタジオで見守る他のメンバーらが、天然で知られる平野の発言や行動を予想するクイズ企画が実施された。ソウルに降り立った平野は、最初の挨拶として、シャシャ、シェイシェイ、と感謝を意味する中国語を発し、韓国語でもなければ挨拶としても間違っているという天然ぶりを発揮。 している韓国語を尋ねられると、シャシャ、我愛、大愛にイコール愛してます。北京ダック、おあ挙、完全に中国語と韓国語を誤認していた。続けて、スタッフが、韓国の首都はと、質問。平野は最初に、ソウルにやってきました。と話しており、背後には IC をある、イソウルユーと書かれた大きなオブジェもあったが、平野は首都だとは知らなかったようで、 パク、と衝撃の回答。スタッフから、それ日本で言う用字です。と、ツッコミが入り、答えに気づいた平野は、ソウルですかなんだ俺、首都にいたんすかと驚いていた。さらに、自身の韓国訪問を、期間、ではなく、なぜか、来日、と表現する一幕もあった。 この一連の発言に対して、韓国のネット上で批判が殺到していると19日頃から話題に、韓国のネットコミュニティや SNS などで放送シーンの動画が出回り、韓国語と中国語を混同したこと、ソウルの街並みを見回して、意外と高い建物がある、と発言したこと、首都を聞かれて韓国の代表的な性。 法の日本語読みであるパクと答えたことなどについてネット上で恋の嫌感的言動ではないかと指摘する声が続出したのだ。平野はリメイク版が韓国でも人気を博した花より男子シリーズの続編となる花のチャレから花男ネクストシーズンケラ。 tbsk に出演していたことで、以前から韓国でも知名度は高かったと言われている。当初は局地的な炎上だったが、20日に韓国大手紙の朝鮮日報が、挨拶は、シャシャ、首都は、パク。韓国をバカにした日本の有名アイドルが韓国ネットで炎上。同じく大手紙の中央日報が、日本有名アイドル、韓国の首都は、パク。 知っている韓国語は、和愛にー、やゆ論争、と相次いで報道し、騒ぎが拡大した。漁師の報道によると、大きく問題視されているのは、ソウルの首都を、パク、と答えたこと。韓国を、やゆする意味だけでなく、一部では、日本語で、偽物、を意味するパクリという言葉を表現したものではないか、という解釈まで出ているという。もう一つ。 平野が期間と来日を言い間違えたことについても強い批判があり、記事では韓国が日本の植民地だったことを示すために、このような表現を使ったのではないかという指摘が出ている。韓国を日本の植民地とみなす、植民主観にタムを発する表現で、右翼集団が使用することが多い、といった穏やかでない言葉が並んでいる。同様の報道は、 ツイッターフォロワー数600万を超える、主に K-POP 関連のニュースを伝えるアメリカのウェブメディア、アルクポップでも英語に翻訳されて伝えられており、平野への批判の声がネットを通じて世界的に拡大しつつある。こうした批判に対して日本のファンからは、平野くんはいつも天然だし、どう考えても差別的意図なんてないのに、これは平野くんの通常運転なんです。 平野くんは遠回しなやゆなんてできません。カタカナの、よ、がわからなくて、いい、って書いちゃう子だから。といった用語の声が続出。その一方で、韓国のアイドルが日本で同じこと言ったらいい気持ちはしない。世界進出したいなら外国の文化に関心と敬意を持たないと、いくら天然でも。 さすがに常識なさすぎて擁護できないといった意見もあり賛否両論となっている番組では平野が朝鮮時代の王の制服コンオン法をまとってかっこいいと言ったりアクロバティックテコンドーに挑戦したりといったシーンがあり差別的な意識があればそのようなことはしないと思われるため悪意がなかったのは間違いないだろうだが 平野のキャラが韓国で十分認知されていなかったことや日韓関係のデリケートさなども影響して炎上騒動になってしまったと言えそうだ。また、スタッフは平野の天然ぶりを認識していたはずなので番組側が問題のシーンをカットすべきだったという指摘もある。そんな中、騒動とは別の部分にもファンの注目が集まった。 平野は5月22日をもってグループを脱退し、ジャニーズ事務所も退場すると発表しているが、退場後の進路として複数のメディアで韓国の大手芸能事務所、ハイブへの移籍説が報じられていた。だが、今回の企画で平野が韓国について無知だったことに加え、韓国アイドル風メンズメイクを体験する場面では、カラコンに関して、俺はいいかな。 袖勝負したい、などと話していたため、遺跡の可能性は極めて低いと見る向きがあるようだ。いずれにしても、これまで炎上とほぼ無縁だった平野が、脱退退場まで約2ヶ月となったこの時期に国際的な騒動に見舞われてしまうというのは驚きで、今後の活動に影響が出ないことを祈りたい。